これがそうですねのこれ。 津山じゃ連山ヒノキって言って丸くなるタイプ多少は細かいんですけど、うん、ヒノキみたいにこうこういうふうにこういうふうにこういうふうにこうなんないんですよねあんまりどんどんどんどんこれ丸くなっていっちゃう、うん、でこのまんまにしとくと中がね枯れちゃうのをこうやってあなるほどでこれ掃除して植え替えて静止して やるるとどううなるかっていうもうちょっとあったかい時の方がいいんですけど、はい、まあでもヒノキなんで植え替えた後の保護をちゃんとしてあげれば大丈夫、はいうん、でこれ結構根がね張ってないんですよ、はい、この素材はね、はい、まあ素材の話なんですけどねよく、うん、売ってますよねでもこのサイズの、うん、こういう状態で売ってる場合これをどうするかという話ですね、はい、まず掃 除, 掃除<笑>中の方がこうなってますから ピンセットでね、これ取っていくんですよ。こ れ, カス取れないやつは枯れた枝はハサミをしながらよく見るとこう先っちょは生きてるけど脇の枝で邪魔なやつ取ってきていこれ時間かかるんですよ。 丁寧にやらないといけないん車枝みたいなのがいっぱいあるそ う, そうそうそうあれそれはあの後でね静止するんですけどとりあえず ね, ね枯れてる枝が多いので、ね、ほっとくとこうなっちゃうんですよただしょっちゅうね掃除してあれば、ね、なんですけど売ってるやつはもうこういう状態で売ってますからうちにも同じようなのあるんですけどまん丸で放置してますねそれは<笑>中があの痛みますなるほど電山の ちょっと立派なやつ、古いやつあ、うん。あんまり成長遅いじゃないですか。そう、全然大きくなんない。だから、結構いいお値段するじゃないですか。そうですね。だから、とりあえず買っといて。<笑>あの<笑>でも掃除しとかないと。そう掃除しなきゃいけない、ね。掃除こ、うん。これは、これはね、掃除をね、年に、ね、何回もしないと、しょっちゅうこうなっちゃうんですよ。うん、これ樹齢で言うとどのぐらいなんですか挿し木してね。うん 年年か4年4年生かな、うん、うち来てもう丸1年は経ってるからあのずいぶん太ったでしょ<笑>、うん、あんまちっちゃい鉢入れちゃうと太らないからこいつは成長が遅いんであのポットのまま肥料だけあげててでこれいつ掃除したんだろう夏に一回掃除したんですけどね<笑>それでもこうなっちゃいますからね。 こう中からこ う, こう見るとねゴミきれいになってますけどもこれは枝が多すぎるので交差してるし一回ねあの土を落として洗ってブラシで洗うんですここの細かいところにゴミがいっぱい入っちゃってるんで土を落としますねこれね粘りがねあんまない木なんでしょうねきっとね。 崩せるし、うんうん、パンパンだったらちょっとかわいそうじゃないですか、うんうん、寒いからでもこんなのはこうやって落として洗うと根っこがそんなに張らないタイプみたいですよ、はい、こんなないでしょでやっぱりこうクッと曲がってますけどこれ 洗, 洗いますね一回切ってから洗ってもいいですか洗います軽く切ります冬なんでい甘い本当はここで切りたいんですけど、うん、<笑>ちょっとかわいそうなんでこのくらい残して、はい でもその後ちゃんと管理すればね。うん、大丈夫ですね。洗いますね。ほら根がないでしょう。これでもね。何年も経って塗りこんだけしかないんだよね、うん。肥料もガンガンやってるんですけどね。歯ブラシでこのなここの中をね。洗うんですよ。ほんと幹が赤いんですよね。これね。1回洗って様子を見てこっから枝抜き。 どっっちちを前にするかか考えてこっちかなやっぱこっち下がってますからねこの向きここがちょうど前になるかな、はい、ここがそうすると中の枝だねこれね細かい枝が入ってますから少しずつ抜いていくんですけどこれごめんね。 こういうい枝枝を切るるとかはうんと重なってる枝こことここがほらここで重なるじゃないですか、はい、そうするとあのこの後ろの枝がちょっと邪魔かなみたいな見た目これうーんとこうでしょこの後ろ枝ここ、はい、これはいらないねここはいらないここが重なってるからこれ重なってるっていうのは枝がこう前から見た時に枝が重なってるって、うん、枝がこう交差してるのがそうそうそうあのミッともないから 交差枝を落とすんですけどその時にあんまり細かい枝こういう枯れた枝とかこの中のこういう枝とかこれ折れてるからこれはダメだ、ね、なんか二股二股にしていくとかではなくって感じですかにそこまでは考えてないですよ、うん、三股でもかっこよければいいけれど見えないですもんね正直このサ、うんうん、こうそうそうそうそうこれこれがねでもこれ頭だからねこれ取っちゃうわけいかないだろう。 たらどうなる？やっぱりやだな。<笑>後ろの枝が太すぎるんだ。はい、これだ。<笑>うんうんうん、これこれが大きいんです。これ取っちゃう。はい、思い切ってね。はい、<笑>そうするとすくから。透かしてあげないと。うん。枯側が枯れるのと。そう、透かすのが大事なんですまた枝も吹かなくなっちゃうのかな？そう。元からね枝吹きますからね。パッと見て。 判断していかないといけないけど、ね、こうかなこの後ろ枝だなやっぱりこれだな後ろから見てこれがいらないこういうのはほらなんなってるんだろうゆっくり考えてやってもいいけれども勘でやってくんであんまり説明ができないんですよね、うん、難しいところなんですけど、まあ、これ 間違えた枝切ったとしても修正できそうですよねそうそうそうああーなんて思っても、ね、後で針金で修正もできるんだけどね、うん、混んでる葉っぱをね少し取っちゃう桐、はいはい、山ヒノキとレンザンって、はい、レンザンの方が葉が小さいちょっとちっちゃいですよねじゃないですかどっちかなみたいなのもあるじゃないですかうん。なんか見分け方とかあったりするんですか買う？<笑> <笑>いや蓮山はちょっと違うんだよな何つったらいいんだろう、まあ、でも葉ですよ、ねうん、葉っぱの形が違うと思うんですけどねぱっと見た瞬間にあこれは蓮山ンンこれは津山っていう感じはしますけどねどこがどう違うって言われても正確に古くなったやつを見比べて説明しないと口ではちょっと説明しにくいんじゃないでしょうかね。 これはまあ新しい苗木なんであのあれですけどレンザの方がまあ葉がちっちゃくてそうするとお高い津山よりいやそんなことないそんななことないですよ、ね、同じぐらいですか別にレンちゃんの方が高いってあればないですけどねえー、そうなんですかわかんない感覚的に言うと津山の方がやっぱり本格的な盆栽は津山だから、うん、レンちゃんはね 丸くなってさっきみたいにゴミだらけになるからまあ商品の小さい木はいいですけど大物だとうんこうあれができないからねこう枝はこうできないでしょ1の枝2の枝っていうあれがこれできないですよぶわーっと吹いちゃうからだからまあそれはそれで全然関係なく考えればいいんですけどでで で, でっぱってっとこちょこっと、う。ん うん、これはだってあのヒノキやみんなやりますからね。た、はい、だから今やるとちょっと茶色くなるんで<笑>、うん。この枝をこう倒したいんだけどね。ね、うん、最初の時よりはだいぶさっぱりとした、うん と, ね、と思います。枝が見えるよね。うん、そうですね。もううちの や, つやろう。え、そうなんですか。<笑>この枝が重なってんだけど、ここがここが前だからあんまり取りたくないんだよねこの辺をね。はい 取っちゃうとこの枝が強いんで、これちょっともう切っちゃいたいんだけど、切ると穴開いちゃうでしょ、はい、ここがまた吹いて丸くなるのに1年かかるので、まあこれは後で考えましょう。これが交差してるんだよね。やっぱこの枝だな<笑>取っちゃうでも穴開いちゃう。<笑><笑>悩ましい枝が1本あ る, る。穴開いちゃうよね。やっぱ無理だよね。あんまり無理をしないで。<笑> これは針金で直すしかなじゃこれを今度は植え替えますがもうこの苗木は根っこが、ね、あんまないからねグラグラになっちゃうんだよね。 っていなりました。これ、あの色物に植えちゃったんですけど、入物の少し角の方が。迫力が出るんですよ、ね。なんですよ。あるかなちょっと。平らの。きめで平。ら。これ深い。うん。 あのたかしっていう楽観がありますので、はい、なんて読むのか今度聞いてみます私はたかしって読んでたんですけど<笑>これあの全部ぼくろなんで、はい、サイズが少しずつ違うんですよよく見るとね薄いですよの、うん。うちだったらこのサイズだうちだったらそのサイズうんここれ これぐらい締めないと、うん、葉っぱがこうつまんないっていうかい、今でも詰まってますけど、これは詰まってる状態じゃないんですよ。これはもっと詰まる で,、はいはい、でここのぐらいがいいかなと思うんですよ。他のを入れてみましょうか。これかすかに大きいんですよね。わ、うん、かる。こっちまあ、一般の人ならこう、うん。これで。まあ普通の感じかもしれない、ね。でも私はこっち。こっち もうちょっとちっちゃい、うん、あと浅いか、こっちの方が少し浅い、うん。ちょっとの違いだから、わかんないか な, <笑>かしない、ね。これが気になってしょうがない、だって、どうしてもこれをなんとかしたい。でも無理ですね、今。もうちょっと切ろう。<笑>これ<は>。あ、そう。あ、そう。いつものように。 止ままりしたねこれ鉢小さいんでね、はい、下に引くやつこれだとちょっと荒いかなと思うんだけどいい、ね、でもこれとこれの間がないんでね少しこれ少し粗めくらいはしょうがないと思って、はい、マグアンプ系をペルペルペルこれは定番のマグアンプちょっとあとはねもっと切りたいんですけどねかわいそうでもこれちょっと長いなもうちょっと切りましょうか。 あとは鉢の足を前にして、前を決めて、入れるしかない。ね本当はもうちょっと根っこ切りたいですよね。上に食いからね、うん。まあまあ、でもこれね、刃内種類だからね。あんまり切っちゃうと、ほんとグラグラになっちゃうんですよ。これ、気に入らないな。<笑>どうしてもこれが気に入らない。<笑>なんとか曲げようか。頭より大きくなっちゃうな。行ってみよう。じゃこれ一本。 ちょっと隙間が空きますが、でもあったら治らないと思うよ。治らないとね。おかしいからね。ちゃんと針金通す穴ついてんですよ。これで根、ね、っ こ, こに引っ掛けます。引っ張ります。ぐーっと引っ張って曲げます。<笑>よし反対側です。穴開いてます。ここでこっから今度こっちに引っ掛けます。ぐーっと引っ張ります。 でもう大丈夫ねしかしここに穴が開いてこれが治るのにはちょっと時間がかかるかもしれないですね。うん、でこの場合上から飛び出たやつだけ軽く軽く切っちゃった方がいいですよ、うん、あとやりやすいですからねあとは土がもうほとんど入らないと思いますが中に根の中に赤玉土がこう入り込むように丁寧に。 えー、こちっちゃ鉢逃げちゃってと思う人がいっぱいいるんですよね、うん、でも結構大丈夫<笑>とやってあげれば、うん、であと最後最後は平らになるようにう一番細かいやつね細かいやつをこう巻いて根を隠して入れて、うん、倒したり起こしたりするきは土をいかに突っ込むかですよね 植えてる途中で何があっても大丈夫だと思いますよ。水をあげてからまたここで手でねぎゅってやる。はい、<笑>これあんまやんないのかな。<笑>どうなんでしょう。まあ、大門の方もやるかな。うん、あのヘラみたいのでキュッキュって、うん、ね手でいいですよね。 あとは最後の仕上げでここの元のところの根っこはみ出た根っこ切ってあげてどうでしょうか、うん、いさっきとはだいぶ違うここの穴が気になりますでもね、うん、これから直ります、うん、100うまくいくとは限らないここもちょっと長いねもつまんだ方がいいな今つまむとねあのつまんだところがちょっと茶色くなるから とりあえず<笑>いやもう春から夏はあのつまんもうが何しようがすぐ新芽が出ますからね、うん、身場気にする人はあれだよね枯れるわけじゃないですから、うんうん、気にしない人はつまんでくださいけ、うんうん、は水をかけた方がいいです薄いのでこのまんまほぼ晴れますれ、うんうん、薄いですか 後ろにね、苔の土がうんと付いてる時はそぎますけども、はいうん、このくらいだったらそぐ必要はないと思います色違うやつ少しなんか苔が、あの緑色じゃない<笑><笑>緑色じゃない<笑>違う種類の苔をね、上からまくと面白いって後でまざこうやって あの混ざってね、うん、グラデーションができんのん。貼った後に違うコケの乾いたやつをこうやって切ってね綺麗ですよあとで、うん、今はほら巻いたばっかりだかわかんないけど3種類ぐらい混ぜると面白いコケはね混ぜた方がいいみたいないいそうやっぱ一色だとねなんかあれなんでね単調ですかね。うんそう少しね色変わって、はい、この辺、うん あの活着するんです、すぐ活着しますからね、巻いた苔は。うん、早いんですよ。<笑>はい。こっちも苔ケ貼ってもらいました。連山ヒノキ。化石？一、う、応、ん。一応<笑> な,、ね、なんですけど、はい、枝がね、ちょっとこっちがバサバサしてるんで、うん、これから滅みして、で一回針金でこう。 直してあげないといけないいいとけけんですけどちょっと時間がなくてそこまでは行きませんでしたが<笑>、はい、もうちょっとつまんだほうがいい、うん、頭が大きいですから、ね、今、ね、12月の末だと思うんですけどこの時期に植え替えした時はやっぱハウスとかで管理そうですねあの心配でしたらこれ中にハウスチロール。 うん、葉っぱ汁の中に並べて、昼間開けて、うん、夜だけ閉める。外でね、息ですから、うん。なるほど。もうねう、数がいっぱいある人はね、うん、早め早めの植え替えする人は皆さんそうしてますよ、ね。なるほど。まあ、これ丈夫な期間で、うん、あのくらいの根っこのカットだったらライブやくないま す, です。はい。うち、ん、はもっとバッサリ切きますから。なら。うん。いや、結構あのもっさりしたのは売ってるじゃないですか。だからそれをね、こういうふうに綺麗にして。 植えるっていうのもいいなと思いました。うん、もうわけわかんなくなってます、ね。いいお家のやつ。そうそうそう、掃除しないといけません。<笑> 掃, 除 掃, 除掃除ですね。掃除だけしとけば、多少あと、やっぱりこうこまめに積んでる。うん。積むの大事ですよね。うん、こっち積んでなかった。こっちは積んであった。そうですね。それで、その差が出てます。あと、鉢がちっちゃくなったんで、多分大きさもある程度とどまる。うん、これ以上は伸びなくなる。っていうことですよね。うん、そう、うん、葉っぱはね。 ここで止まりますよ。なるほど。このまんまの状態。い大きくしたい人は鉢を大きくしといた方が。土鉢に入れて、うん、であの掃除だけして、はい、あと肥料ガンガンやって太らせる。それから掃除した後ですね。うん、とりあえず掃除はあの定期的にう ん, うんと年に三回ぐらいやらないと三回もああなっちゃうんですよ。あれだって両方ともやってあったんですよ夏に。なるほど。それでもああいうことが起こるので、うん、こまめに。 うん。やらないと。も、ま、う、あ、よく欅ばっか育てる人とかいるじゃないですか。はい。このこっちももういいかもしれないですね。こればっかり。欅<笑>ばっかりあ。あ、そういう人もいるんじゃないですか。刺<笑>し切れ増えるし。うん。刺、うん、してもね、この太さんなるのにね。う四五、ね、年かかりますけどね。四五、うん、で、古い木だったらそれなりにやっぱ価値高いじゃないですか。そうですね。高いですよね。面白いと思います。欅ね。うん。ということで、ね、今日は連材連の欅ということでした。非常に勉強になりました。はい。 はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<笑>